It's show time! ドンヤマケですはい、今回ですね、先日、えー、配布されました、ゴーストサバイバーズ。こちらをね、やっていきたいと思います。これなんですけど、あの、本編では、死んでしまった、三人の物語なのかな。そうそう、これの主人公がね、 えー、っと、市長の娘と、不器用の親父と、ハンクの仲間のやつかな。由に殺された。この三人が、えー、操作できるキャラクターとなってます。で、この三人を、この三人の、えーも、もしものストーリーをね、イ フ, イフストーリーを、えー、体験できるという内容になってます。 早速ね、ちょっとやっていきましょうか。えー、じゃあ難易度が一番簡単な市長の娘からやっていきたいと思います。来ることのなかった未来、明けることのなかった夜の物語、君の大切な人に合わせてあげよう。アイアンズの言葉を。 キャサリン・ウォーレンはいとも簡単に信じた。彼は警察署で、親切な名士で、何より市長である父の友人だったから。しかし、彼女を孤児院に案内したアイアンズは真摯の仮面を脱ぎ捨てた。お前は最高の剥製になりそうだ。彼女は絶望と共にその言葉を聞いた。 だが、運命はキャサリンに味方した。捕食者の死体から留置所の鍵を拾い上げ、彼女は決意する。行こう。愛する人、ベンの元へ。はい、ではやっていきたいと思いまーす。所長刺されたじゃん。 なるほどこれがイフストーリーねペンの牢屋に向かうペンってあいつだよね牢屋の中にいるやつかい行くぜ行くぜ個人帳簿手紙先月の報告になった白い答えの話を覚えているか研究員たちがペイルヘッドと呼ぶ 特殊な変異を起こした実験体の話だ彼らは通常の変異体にはない高い再生能力を持つ殺傷能力の低い武器では活動を停止させることは難しい計算上不可能ではないが恐ろしく時間がかかる私なら試そうとは思わないペールヘッドを完全に沈黙させるためには彼らの再生速度を上回る高威力の武器が必要だ現在私のチームはペールヘッドを安定して生み出す方法を探っているついては来月から こちらの研究所に送る実験体の量を倍にしてほしいより良い未来のためこれは必要なコストなのだそういう敵がいるのかゾンビちゃん切り替えに たー白くねこいつ。 この弾使うんかそう動き<音声>あういなるほどなるほどあと2発しかなくねん玉普通ノーマルゾンビはこの玉で倒して じゃかわせないんだ鍵鍵開けなくてないいしなんだこれおおアイテムを一つだけ選んでください これがあの、白いゾンビ倒せる玉でしょうこれもらうでしょうえどっちがのちどっちどっちあいつこいつを倒す こいつナイフ刺すとさ、遅くなるよ、ね、動きよあここ開けるんかうわ、犬やべやべやべやべやべやべ 犬はちょっと関わりたくねえわ、マジで。ん何だ火炎、火炎大崎か。 出てきたゾンビちゃんやばっやばいやばいやばいやばいやばい早んんやばい正直速くなっちゃばんかう レッドハーブしかねえじゃん。 むつ。めっちゃまずくね、これ。これが一番簡単。 はい。 なかなか死なないんだよ。で、取って。玉取って。壊、うん、さなくてもよかったな、これ。 bak yine, yine de şu ipar dışında şu oka nereye gidiyorsun うま使っちゃったな結構。一気に走り抜ける。俺は。 燃やしまくるからね。こうやって。とりあえず燃やしてあれれれれ。あるじゃん、ここに！ どうい、ん、う 気を出てこいつ来ねえな最悪。 これめっちゃむずくねえこのゲームいい、えー、めっちゃむずい 難易度とか下げれないのリハーサルのは簡単なんだちょっとね難しすぎるんでリハーサルでちょっとやってみたいと思いますちょっと難易度リハーサルでやってみますえでゴ これゾンビいるんだよね、最初。そうそうそう、こいつを。え、さっき何発で死んでたっけちょっと弱くなってるんか、リハーサルに変えたからさ、難易度。この、つるつるちゃんも。えあ、死んだ。あ危ねえ死ね、死んでないかと思ってる、今。 外した一発 肩, 肩に当たったのに一発出しにやっぱちょっと弱くなってんだね難易度リハーサルはよしよしよしよしあアイテムも違えわアイテムも調合したハーブ 持ってる最初からね球もさあの強化弾ハンドガンの強化弾が19発持ってるハンドガンの球もめっちゃ持ってるしかもこれ取れるから、ね、なるほどこれリハーサルを最初やってさあの順序を覚えて クリアしていけばいいんじゃない開ける、開けてゾンビ犬ゾンビ犬がいてっどっか行ってる人はいつえ当たんだゾンビ犬も一匹しかいない リハーサルにするとめっちゃ難易度下がってんじゃんなるほどすげえ簡単になってるわ絶対風邪ひいちゃうでしょこんな格好してたらさ 濡れじゃんここゾンビが出てくるけど、いっぱいゾンビの量は変わんないえべべべべべべべ 囲まれないようにしないとね囲まれちゃったら噛みつかれちゃうからでここで燃料をゲットしてガチャガチャも回して強化弾めっちゃあるわ。 うぇだぁぁいやべべべ、ここまでいっち ゃ, う こ, こちゃ う, うこいつらいいやで、あのすべすべすべすべゾンビを倒すすげこれ貫通能力もあるんだ、この弾これリッカーにも使えるんじゃな、ね、い さあ動きがねすげえなんかこの動き嫌いこの角角ここにもあるじゃんガチャガチャクリア 合わせ、えー、し燃やしちゃおう急に速くなってんだあのよおっさん動きが動きがめっちゃ速くなってる途中 はもう1匹になってるわ数が。 いてみましょう鍵ねなるほどここを開けるとい随分楽だわリハーサルの方が難易度めっちゃ下がってる だねこのリハーサルモードあすべす べ, たすべすべはすべすべはね動きも速いしさなかなかしないねあの球じゃないとすべすべ ガチャガチャで、えー、どうしようかなハンドガンの球もらおうかあんまないしね。 あのすべすべちゃんはこの球なのよ早い早い早い早いおっ貫通してんじゃんいいいいねマジで嫌い本当。 それだから弱えよ一発で死んだワンちゃんワンちゃんの強さも下がってるワンちゃんの強さも下がってるねリハールはえ開くんかいすべすべはい 遠 う, うわっ来たこっちも来たね施設で死んでるからさっきナイフ刺したやつどこ行ったかもうナイフは。 上げるよすべすべ速い動きだすべすべ ゆ く, くおじさん。ゆくさくおじさん。おい、すべすべすべね、動きが速いの。すごい動きが速いの、スベスベは<音声>。ダッシュしてるのかもしれな感じ、バカじゃねえの。あほら。 呼びた限り一本持ってんのもうすぐベンのいるとこだよね、あそこどっから行くんだっけどっから行くんだっけ、あそこ かあっちだあっちだ話で頑張ってるね彼女もうすぐベンベンに会えるぞ めっちゃやんすべすべ動きがね怪しい動きするねこいつ怪しいんだよえええええこっちろ。れれれ だよね、ベンやややこれでしょベンえ、クリア。 やっとね あ, あやってよかっためでたしめでたしはいクリアしました、ね、リハーサルモードですけどねクリアしましたやっぱちょっとリハーサルは簡単だね簡単になってる はい。ということで、えー、市長の娘、クリアしました。リハーサル、リハーサルモードですけどね。リハーサルモードなんだけど、クリアしました。難しい。これ難易度2でしょ。2でも相当難しかったからね。武器屋の親父とか3でしょ星が。難易度3。 ハンクの友達はさ、もう欲しい読んだから、もう相当これ難しいんじゃないのというわけで今回、えー、市長の娘編ですね。市長の娘編のゴーストサバイバーズ。リハーサルモードでクリアしました。 《まずい》